と思います。3月6日に金融会社の調査として、その結果が新聞等でも大きく報じられましたが、30代、40代、貯金ゼロ、23.1% という衝撃的な報道もありました。ですから、実態を正しく、正しい統計等データがそれには必要ですけれども、実態を正しく把握して、その対策を打っていく必要があると思っています。 で、統計等データ、今までこう、作り方、取り方ありましたけど、その用い方というのも大事な問題だと思っています。今年に入ってから、総理は国会、衆参両院の答弁で、少なくとも9回、昨年12月1日時点での大卒者の就職内定率は過去最高となっている。この答弁を繰り返されておられますが、この統計はいつから取っているか、総理ご存知でしょうか。ご存知なかったら結構です。安倍内閣総理大臣、あの、 今すぐにですとお答えできません。はい。はい、川さん。あの、1997年3月、平成9年3月の卒業成分からしか実は取ってないデータです。私は平成10年、1998年に就職氷河期ど真ん中の世代ですが、その時に就職活動して、私は運と縁とめぐ合わせが良くて、最初から正社員として社会に出ることができました。つまり、 空前絶後のバブル期は、このデータは取っていなかったということになります。ですから、統計は、それを、こう、正しいデータを取る必要と、それを使う側が自分の意見を支えるために用いることもあるんですが、統計はその使い方も留意していく必要があると思うんですが、総理何か御見解ありますでしょうか。安倍内閣総理大臣。あの、えー、いわば、 統計を用いる上においてですね、何に意を用いるかということであると、こう思っておりますが、あの、今申し上げましたのはですね、まさに、あの、今、吉川委員がご紹介いただいた、昨年の十二月の時点でですね、最高となっているということでありますが、当然これ、統計を取り始めてからということになるわけでございまして、それも踏まえて申し上げているところでございます。と、同時にですね、例えば、 あのこれはバブル期の時の経済の状況がどうだったか、またあるいは、まあ、今回の経済の状況がどうであったかということも分析をしながら見ていく必要もあるんだろうと、このように考えております。吉川さん 実態を把握するために正確に統計を取り、推計し、対策を講じて備えることこそが大事なんですけれども、残念ながら、去年の三月一日予算委員会の冒頭でも、行政と統計等データの重要性について、総理に伺いました。でも、その質疑当日の未明には、 裁量労働制にかかるデータ不適切があって条文削除。質疑翌日の朝には財務省による公文書改ざん。その後も、障害者雇用を水増し。そして今般の厚労省による毎金統計の問題。行政統計等の信頼は地に落ちてしまいました。国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報をたる統計のあり方については、立法府に身を置くものとして、これからも厳しくチェックしてまいりますので、そのことを申し上げまして質問を終わります。ありがとうございました。